こんにちは G です今回はゲームのよもやま話ですエミュレーターの導入や設定については以前の動画を参照いただくとして従前よりおすすめしているバトセラがバージョンアップしました今回は大きなアップデートなので必要な情報をまとめてご紹介しますバトセラ30 3月に公開されたんですが安定するまで少し待ちました今回のアップデートで注目すべき点は3つあります1番目 USB ブート標準サポートされたんです SD イメージをエッチャーで SSD に焼くだけ設定なしで USB ブートできます 標準でサポートってバトセラだけじゃないのかなただし g パー r t e でパーティションのリサイズが必要ですパーティションについては今までご紹介してませんでしたので簡単に説明を g パー r t e をインストールして起動ドライブを選んでシェアを右クリックでリサイズを選び最大サイズまでリサイズして 見割り当て分をシェアに割り当てるだけです Gparted は部分2やマンジャローラズベリーパイ OS で動作します2番スクレーパー先が3つに増えてパッケージイメージが取れないエラーが少なくなりましたまだ不十分ですが 大きく一歩前進。3番。一番大きな変更として、今回ラズベリーパイ版は64ビットになりました。それに伴って BIOS は変更が必要なものがあり、トラブル防止のため全部の入れ替えをお勧めします。実際に試してみると、動作できる ROM が増えたように思います。 バトセラをご利用中でアップデートできない方はメインメニューの更新とダウンロードで更新データをステーブルではなくベータにして更新を試してください。これは 64bit 化に関わるトラブルなので一度だけこの操作が必要です。ついては入れ替えが必要な BIOS だけでなく ついでに ROM も入手経路をご紹介します SSD が使えるのででかいストレージを用意さえすればゲームゲームでステイホームが楽しくなるかもならないかも BIOS は画面のサイトで一括入手できますサイズは約 380MB です海外コンソール用など不要なものまで全部入っています 念のため申し上げますが、この動画は技術評価目的で作成されており、BIOS やゲームロムのダウンロードは違法であり、それらを助長するものではありません。ゲームロムを探すのは大変な手間ですよね。そこでゲーム機別に入手サイトをご紹介します。 例によって国産ゲーム機限定ですけど 3DO は画面のサイトから全部で 230ROM あります一括または個別に入手可能ですサイズは 40GB 程度ドリームキャストのサイトです 434ROM あります 一括または七つの分割ファイルを個別に入手可能です。サイズは 190GB です。ゲームボーイアドバンスのサイトです。900ROM もあり、一括または個別に入手可能です。サイズは 91MB。Nintendo 64は画面のサイトから、 393ロムでサイズは 4.1GB です。メイムのサイト、なんと 37,060 ロムもあります。サイズも大きくて 67GB。メガドライブはこちら。723ロムあって、一括または個別に入手可能です。 サイズは495メガバイトちょっと飽きちゃった同じような繰り返しは単調なんでねサイト紹介はここまで2分まだ1分ぐらいあるんでトイレは今のうちにうーん頑張って続けますナオミのサイトです 4ROM だけでサイズは 156MB です。もっと必要な方は画面のサイトに 50ROM あります。NES はこちらのサイト 2648ROM と大量にありますがこのサイトはトレントのみの対応です。サイズは 1.8GB。SATARN のサイトです。 ROM 数は1000以上でサイズは 315GB です。一括または29分割ファイルを個別に入手可能です。スーパーファミコンのサイト 3377ROM でサイズは 1GB。一括または6分割ファイルを個別に入手可能です。 これらのファイルを全部入手するなら、計算上サイズは 620GB ほどになり、ROM の数は約4万6千ゲームになります。ただしこれらのサイズや数量は調査時点のもので、アップデートなどで常に増減しますのでご了解ください。また、ROM にはかなり重複があります。 例えば同じゲームの日本語版、英語版、フランス語版や複数バージョンといった具合。また BIOS との関係で動作しないものも何割かあります。PSP のサイトですがまとめたファイルがないのでサイトから個別にどうぞ。PlayStation も同様で まとめたファイルがないので画面のサイトから個別にどうぞそんなにたくさんいらない各ゲームコンソールを少しずつでという方は ROMS ミックスをどうぞただし東方では未検証ですここでは NESSNESMAMEN64 混在で2000以上の ROM サイズは 76GB ロムは個別に探すのでもいいけど日本語版じゃないとという方は画面のサイトがおすすめ言語別の検索がありますお疲れ様でしたバトセラ30に話は戻ります新機能じゃないんですが 画面のの UI テーマの話をしたいいと思います。メインメニューの「更新とダウンロード」で「テーマ」を選ぶといろんなテーマがダウンロードできますダウンロードしたテーマは メインメニューの UI 設定でテーマ設定を切り替えて使用します3種類ほどダウンロードしましたのでちょっと試してみましょうダウンロードには結構時間がかかりますがゲームの雰囲気が変わります 操作感は同じなんですがちょっと楽しいよろしければ皆さんもぜひお試しを。 話は変わりますが、ちょっと変わったゲーム環境をご紹介します。マンジャロに各種エミュレーターを入れたディストロがあります。モンカジャロというんですが、昨年から何回かアップデートされてて、試すたびにトラブルに見舞われてきました。今月もアップデートがあったので、再度チャレンジしてみました。 画面のサイトからダウンロードして回答の上エッチャーで SD に焼きます詳しい情報は画面の URL にありますこの OS はそのままでは動作しませんので Gparted で SD のユーザー領域をいっぱいまで広げますその後にラズパイに挿して起動画面はこんな感じです Nintendo DS エミュレーター、DOSBOX、MAME エミュレーター、GameCube Wii エミュレーター、GameBoy エミュレーター、RetroArch、NES エミュレーター、PSP エミュレーターが入っています。以前のバージョンではちゃんと動かないエミュレーターがあったり、 マンジャロをアップデートするとおかしな状態になったんですが、仏の顔も3度まで。今度の最新版は今のところ動くようです。このディストロではゲームキューブや Wii のエミュレーターであるドルフィンエミュレーターに期待してたんですが、旧バージョンでは動作できませんでした。 最新版でドルフィンエミュレーターを試してみました同じドルフィンを使ってる Mac 版 OpenEmu と比較するとフレームレートが低いそれに音割れがひどいうんー動くけど使えないかなこんな感じです ということでおすすめはできませんがこんなのもあるよというご紹介でしたご覧いただきありがとうございました最近 Wise Spending とか SDGs とかカタカナ用語が多くないですか都知事のせいなんですかね以前からあるカタカナ用語でも わかるけど嫌な感じのものもありますよねアップルストアのスタッフジーニアスなんていうの恥ずかしくないんかなスタバの注文も大嫌いトールとかグランデなんてシラフじゃ言えないナミとか大盛りとか日本語でもいいんじゃないかな一回レイコって言ってみようかな ではまた次回。